テイトグランドオーダー簡易時間神殿、ソロも劇場で見てきました。これを機に FGO ーやっていきたいと思います。熱いぞ。バー本番いきます。よーい。カブロッケイ、オートケイ、イヤショウケイ、用意スタート。 多くののの人たちの代わりににここにいるカルデアのマスターだどうも皆さんこんにちは。監督ラブの監督ですえ。今回はですね、全世界ダウンロード数6100万を超える平成を代表するスマートフォンゲーム、フェイトグランドオーダー。略して FGO。この膨大なテキスト量を誇るアプリゲーム。その中の第7章をアニメ化した第1部、ラストの物語を描く作品。この作品では、ラスボスとの対決、決着が描かれます。ざっくり言いますとですね、敵陣に乗り込んで、世界崩壊をですね、止めようとするお話です。 フェイトを初めて知ったのが2020年。監督がですね、YouTube を始めまして、アルミと福袋で出た作品を見よう。あざらんと、えー、ランチトードバック、マッシュー、キリエライト。これはフェイトですね。グランボーイ。フェイトグランドオーダー。マッシューとフォー君ですね。こちらのですね、トートバッグが出まして、フェイトを初めて体験しました。もうその時、感動は計り知れません。こちらのですね、動画に語っておりますので、もし興味がある方、見てください。 本作につながります、えー、改めて言いますが、監督はですね、プリゲーム FGO は一切プレイをしてません。見た作品は、バブルニア、フェイトエクストラ、ラストワンコール、劇場版、フェイトステイナイト、ヘブンズフィール123、1、2、3、新生、円卓領域、キャメロットの前編後編、こちらは劇場で見ました。ロード・オブ・エルメロイ2世、こちらは配信サービス見ました。フェイトシリーズ、体験しております。その状態で語っていきたいと思います。<笑> え、まずですね、普通の映画のクライマックスシーンからスタートする、それくらいの興奮が校長まで高まった状態で物語がスタートします。この時点ですげえなと思いました。逆にもう上がらないでしょっていうね。でもそこを超えてくるのがこの映画です。その時感じたことは、こんなに出しちゃったら、えその後消化試合になんないの。まあ、監督はですね、FGO をプレイしてないので、この先どういう展開になるのかが全くわからない状態で見たからえ、そう思いました。今回劇場で見たということで、もう爆音、音響がやばい。ヘイ ここからこ っ, っていうのがね音速バトルがねすごいのがこのペイャーしてたんですよライブ会場にいるかのごとく腹にズンズンズ ン, ズン冒頭からこんな重点音を聞かせてくれがないと思いますねで本作はですねまず初めにボスがですね結構携帯を変えたりですとか名前とか言い方がね複雑なんで敵とかボスとかっていう表現をしていただきたいと思いますでそのボスが操るですね触手みたいなのが71か72柱なんですけどもすげえやつを操ってるんだけどもそいつが硬いのなんのめちゃくちゃ 強いです。あと気持ち悪い。フル CG なんで、リアルなんですよね。ぐちゃぐちゃしてて。監督が大好きな鬼滅の刃でもですね、そういう食手系のモンスターがいたんですけども、え、それよりも、見た目がやばい。そして、まあ、キモい。アニメ版でも監督、すごい簡単ですけども、敵がバカクソ強い。もう、ああ、死ぬと思ったら助けに入るみたいな感じ。今回もね、そういう展開、山ほどあってね、暑いよ。この少年ジャンプ的な、まあ、ジャンプとは関係ないんですけども、ギリギリのところでね、助けに入ってくる奴がいるシーン。この作品なんて言実はですね、PG12 が か, かっておりますでも、そこまでグロいシーンはなかったと思うんですよね。まあ、ただ、あるとしたら、絶望的展開に視聴者が耐えられるのか、まあ、監督、フェードシリーズは見てるんで、まあ、また来るでしょうと思ってんだけども、やっぱりね、感情移入をすると、なんか違うんだよ。その絶望感が襲ってくるのね。メンタルもやられつつも、助けに入ったら、まあ、めっちゃテンション上がりますよね。 そういう意味で PG12 手をつけたのかなこの作品なんですけども、ゲーム版アプリでも、藤丸スカっていうキャラクターが、プレイヤーと同一化するんですけども、今回その藤丸律香は結構物語にです、ね、関わってきます。ただ見ていて傍観して、よし、行けよし、行けじゃなくて、ちゃんと藤丸律カもですね、映画の主人公として立っていました。しね、冒頭 で, で、前回なの、すっごいもうね、いろんなことを繰り返して、その世界を救って、で、次ですね、最後の敵戦に行く中で、藤丸律香、冷蔵って言って、なんか服を着るんですね。今までと結構 違いいまして見たた目はガンツーズみたいな感じですねでそこで作ったのはえダヴィンチなのかながえ説明するんですよ今まではですねリツカを守るために作られた霊装なんですよで今回に関しては何が何でも敵を倒すためだけにね作られた霊服を着て現地にいたんですでここになんかボタンがね確か7個あるんだよねそれボタンを押すことによって今までですね主人公とつながっている英霊ねサーバントのお助けキャラクターが来てくれるシステムをまあ開発してくるんですよやばくないかこれはえしかもですね しかもさらにかなったのボタンがあるんですけども1個を押すことによって使用者にダメージが来るので、ね、できればね押さないで戦いたいけども万が一のことがあれば使えみたいな。あ こんなの絶対全部使うだろうみたいな。このフェイドグランドオーダーなんですけども、え全7章からなっておりまして、確かグランドオーダーバビロニアが6章かなで、7章が本作になります。で、いいんだよね。間違ったらすいません。1から5はですね、アニメがされてないんですけども、まあ、この辺はね、スマートフォンゲームでやってくれるみたいな感じなんだけども、その1から6章までの契約したサーバントをこのボタンで押せるっていうね、やべえな。主人公の藤間のリツカと相棒であるサーバント、マシュー・キレイライトと2人がですね、現地の敵陣にレイシフトします。 まあ、最初はね、敵がいないのね。ダヴィンチが作ってくれた車に乗って、普通にブーンって行くんだけども、ボンボンボンボン触手が出てきて、まあ、攻撃してくるんですよ。で、そこで、使うわな。使わなきゃ死ぬもんね。で、マッシューに関してはですね、この盾、自分の体の2倍、3倍ある盾、防御にもなるけども、結構攻撃していくるのね。盾で攻撃するキャラクターって監督あまり見たことないんで、特殊な感じです。その敵がね、グランドオーダーの最初にね、仲間だけども、裏切ったやつがいるんだよ。その、向こうの先に行かなければないけども、そい がいるんだよ。だから、そいつを倒さないとダメだなみたいな。もう第一ステージそいつ、まあ、そいつ倒さないと本戦に行けないからね。で、そいつが強いのなんの絶望ですね。まあ、そこでね、使うんだよ。で、最初に出された英霊が出てアレクサンダー、アレクサンダー、アレクサンダー。このキャラクターなんですけども、申し訳ない。多分ゲームの中に出てくるキャラクターなんだけども、知らないんだよね。ボタンを押す前にね、えっと押したら、ギャーンして、パラパラパラパラパラ、ギャーンって、何だったアレクサンダーが来て、その敵を倒すためにね、突っ込んでいくんだよね。で、その突っ込んでいくんだけど、もう本編の多分半分。 戦ってるんで、ちょっと時系列が間違ってたらすいません。マッシュも結構武器が立てたけども、特化型なんでマッシュはそいつを倒すために進んでもらってで、アレキサンダーはマッシュをサポートしろみたいな感じでいつかがね。命令するね。まあ、命令っ て, てもね。その契約してるんでまあ、同等な感じのなんか、すごい。友好関係がすごいんね。で、そこで戦うアクションシーンやべえなー。 的がクソ強すぎてボタンを2個前2個目3個目って押してね向こうもねただただこうやって待ってて「来いよ」じゃなくて前はも黄色みたいな。爆風がすごいからねこうやって一緒に永遠とともにね避けたりするシーンが熱いめちゃくちゃ熱いいや今はそのこの空間もめちゃくちゃ暑いね。あこれからったら死ぬなっていう攻撃来るのねそこで助っ人としてボタンを押してないのにジャンヌダルクが来るんですよ ちなみに、ええー、このジャンルダルクなんですけども、フェイトのアポクリパっていう作品に出てくるキャラクターなんですね。見ときゃよかったなぁ。多分見たら多分ーないさなぁ。いや、常にもうこの、見てないけどね、ないさけどね。で、そこでね、ジャンルダルクで倒せないから、後ろから光の筋がね、来てね、ピャンって、バンバン バ, カバンってきたところにいるのが、今までの英霊。えー、ちょっと待って待って待って待っ て, 待って。ボタン押しないのになんで君たち来てんのみたいな、なりますよね。そこでね、答えるんですよ。サーバンたちが。それぞれね、自分の意志で、駆けつけて くるんですよあっこれはね、ゲームしなくても暑いでしょ、この展開。わかりやすい例で言うと、アベンジャーズのエンドゲームまあエンドゲームを結構キャラクターたくさん来てくれるけども、そいつらが全員ね、今までね、戦いを共にしてきた仲間たちよね。仲間たちが戦ってくるのね。しかもね、3人、4人とかじゃなくてね、30人、30人はいないかな。いや、でもそれくらいの数の AA たちが、釣りマのディスクを助けに来てくれるんですよ。熱っ もう何回やついてるんだろう攻防のアクション、乱闘シーンが繰り広げられるわけですよ。2D の限界作業が見れます。そして劇場で見たので、爆音。もう目の前に広がる大スクリーンで、英霊たちがめちゃくちゃ強いけど戦ってくるんですよ。ちなみにこのフェイトって、英霊たちって、ジャンヌ・ダルクとか、アレキサンダーとか、そういう偉人たちが来てくれるの、ね、でですね、ちょっとここで言いたいのが、このですね、初めて見たブランドオーダーのオールスターメンバーが来てくれるんですよ。イシュタル 喋ってたギルダメッシュキングうわあキング、やばいね。あと、レオニダスあと、監督が大好きな、牛若丸、まあ、この牛若丸に関してはね、グランドオーダーでの作画シーンで、これもね、あの動画でたいたと思うんですけども、なんとかの価ちはあラやとか言って分裂して、刀持ってるキャラクターなんで、もう直視系をバスバスと切ってね、で、その分裂した仲間たちがもう傷ついてボロボロになっていきないのは、最後の人で、しーっって切るシーンを、この映画でも再現しました。しかも、その主人公、リツカを抱えて、そのね、そのボスの の方に行くんだよやべえだろやべえだろこれ熱いだろあの作画、ちなみに作ってる会社が一緒ですなので、あれをオマージュしてる感じを大スクリーンでアニメを見たのはテレビで見たんだけども、これ大スクリーンで見てえなと思ったのが映ってるんですよ やべえ、もう、この辺、ボロボロだよね。なんか、泣けるとかじゃなくて、かっこよすぎるっていうか、うーん、やべえな、ちょっと感情、感情が高まってきたぞあ、そして、そして、あまりピックアップはされないけども、アナがね、戦ってたんだよ。アナ、やべえな。 穴はやばいでしょ。なんかね、結構バラバラに戦ってるように見えて、チームまではならないにせよ、近い仲間たちと戦ってるよね。あと、監督が見た、ラストアンコールのネロ、ピックアップされてました。ネロはね、声はめっちゃ幼いんだけど、すっげえ懐かしい、友人に再会したような感じになりました。とにかくこの、ネロが喋ってて、リツカを助ける。確かにネロが、敵のめっちゃ硬いやつの腕を切ったんだよな。そこ、うわーってなりましたね。そして最近で言うと、劇場で両方とも前編後編見た、新 洗濯領域キャメロットベディビエールガウェインファラオアーラシュ現象三蔵とか出てきて。 うわー多分これさ、FGO のゲームしてる人とかはさ、それ以外のショーのやつもいるから、うわーって思うんだろうな。実際ね、そのゲームをやってない人もね、アニメね、制作会社がちょっと違ったりしてるんだけども、ちゃんと来てくれるところが嬉しいよね。ただね、ちょっとここで言いたいのは、めちゃくちゃ来てくれるんだけども、まあ、喋らない英霊もいるのね。まあ、これは多分大人の事情でしょう。まあ、ギャランティーとかの問題で喋らせたかったけども、ちょっと今回は無口でいきましょう、みたいな。まあ、最悪その人は呼べないけども、似た声出せる。 さ声優さん、ちょっと声入れてほしかったかな。こいつ無口のキャラクターなのかなっていうキャラクターちょっと多かったんで、まぁ、あ、そこはもうちょっと頑張ってほしかったなって思うんですけども、まぁ、あ、それでもね、そんなサーバーたちが来ても、ボスは強いんですよ。うもうなんでね、フェイトってこんなボス強いの視聴者もね、見ててつらいんですよね。もう感情移入してるからこそね、絶望が襲ってくるんでね、マシューと言いますよ。マシューキリエライトいや。この作品なんですけども、まぁ、あ、フェイト見てたら楽しめるんですけども、最低限主人公、藤丸律香と、マシューキリエライト、 の関係性がかかっていればかなり楽しめると思います監督もですねその2人のグランドオーダーを見てるからこの2人の関係マスターと英霊の関係マッシューが本当に献身的にですね主人公マスターをね支えるんだけどうーまあ、理想的な関係だねそれぞれね何かの目的のためにお互いね頑張っているそしてお互いをすごい信じ合ってるあっちいぞ ワン a t チーズフェイトで、このマッシューのね、声優さん、高橋リレさん。はい、最近に言いますと、リ・ゼロのエミリア役の声優さんです。感情に響くね、優しい声と、あとね、戦う場面の力強いね、声。喋るだけで涙ぐみが、ま、突き刺さりますね。この作品なんですけども、まあ、主人公藤丸リスカと、マッシューきれライト。そして、それをですね、司令塔として、ロマニっていうキャラクターね。まあ、あと、それをサポートするダヴィンチっていう、まあ、4人がメインメンバーなんですよね。このロマニが、その主人公リスカにですね、と言うんです よマシュは次の戦いが最後かなみたいなこのマシュ自体もですね、命が短いんですよ。設定された命で、その危険を来ちゃうと、消えるんですよ。正直なところ、その戦いに行かなくてもいいですね。テーマが生と死っていうのはですね、すごいね、大きなファクター、テーマーとなってるんですよ。まあ、そういう部分で監督、結構この作品に、ビシバシ感じております。今回戦いもですね、まあ、いろんなことが起きまして、英霊たちがですね、消えるんですけども、で、残されたのは、藤リスカと、マシュキレイライト、で、敵がそこにいる。で、そこでどうするのかというと、いや、消え くれ感じでうーんバーン来るのね飛ばしてくのねフェイトに関しては必殺村とか奥義はですねホ具グっていうですね名前になっておりましてそのホ具グを使ってマッシュに関してはもう盾があるんだョードキャラッチャーして盾がねあるんだけどもそこからさらにですねこういう感じでピンしてもうでかい盾を防ぐんですよ上からすぐバーンってくるところガッガガガガガガッガってくるのねでそこでだよナレーションが入ってくるんだよこの熱量を防ぐ物質はこの地球上に存在しない 死ぬじゃねえかよ、もう。っていうね、ナレーションがね、憎く入ってくるんだよ。防ぐマシューの持って盾の後ろに、リツカがいるのね。だからもうリツカ的には、このガードがあって、ガ, ガガガってやってるのを、後ろで見てるんだよ。ガード以外のところから、バカバ倒壊してるね。で、マシューがもう振り返るのね、こう。こっちかわかんないけど。言うんだよ。今まで、ありがとうございました。多くの出会い、そして多くの未来をかけ、今まで私たちは戦ってきたのですから、マシュー悟るんだよ。よかった。これなら、 なんとかなりそうです。マスター。そして、もうすごい光線で、ピ<笑>ーいうのも、細く破れるぐらいだな。光線が収まりました。で、目を開けると、もうマッシューがいないのね、まあ。蒸発しちゃってんだよ。縦はあるよ。縦はあるよ。縦はあるんだけど、マッシューがその熱量に耐えきれずに、まあ、なんで縦あんのにマシュ消えんのっていう、そこはちょっと置いていて。バビロにやってね、一緒に戦ってきたマッシューがね、消えちゃうんだよ。うん、ここはきついよなぁ。 うん、そして絶望だよね。もう一人しかいないし、召喚できねえし、敵基本再生していくんでもうほぼ HP 満タン状態。もう無理だよね。でも、いつかは今までアニメ版で描いた6章プラス1から5章で描いていた、もうみんなの希望をね、背負ってるのね。だから、マッシューのね、盾を掴んで、 敵に進んでいくのうわぁ。絶対無理だけど、頑張るんだよなぁ。えっ、ー、と、この作品は、先ほども言った通りですね、生と死をテーマにしてるんですよ。人間ってやっぱ死ぬじゃないですか。明日死ぬかもしれないで。そういったテーマを、このフェイトは、究極の究極をね、突き詰めてるんですよ。そして、次へと橋渡しするっていうシチュエーションがめちゃくちゃ熱いんですよ。でも、この作品を通じて、も本当にそこはすごい思ったね。1分1秒マジで大切にしないとな。ぐっさぐっさ刺さる内容なんですよ。で、そこからね、向こうで遠隔サポートしたロマニが、 こっち来るんすよ、まあ、この辺はちょっとね、ステイトシリーズやってないんで、ちょっとざっくりなんですけども、姿が変わって、めちゃくちゃ強くなるんですよ。で、そいつとバトルするんです。このロマニっていうキャラクターが実は、もう一人の主人公だったっていうね、感じになっています。で, でもね、この辺りに関しては、多分 FGO のゲームやった人は、感染やばいだろうな。まあ、監督自身もね、多分今までの人生で、こんなに本編最初から最後まで泣いた映画はないんじゃないかな。結構最近見たポンポンさんもね、かなり来たんですけども、それと対抗できるぐらい、 すっごい熱いね、ものを感じました。FGO プレイヤーの方のね、レビュー記事とか動画を見ますと、出てきたキャラクター、めちゃくちゃ強いレアキャラだけじゃなくて、パワーが弱いキャラクターも英霊として来てくれているんですよね。それって課金してないプレイヤーに関しては、そういうキャラクターを使ったりしてんで、あ、あいつみたいな感じっていう感動とかもあったり、あとそのゲーム内で流れてる音源がですね、リミックスされて流れたりとか、あとゲーム内のイラストが動画としてほぼ同じ構図で再現されていたりとか、っていうところもあるそうです。まあ監督 僕はこの辺りはですね、ちょっとプレイしないので、体験できなかったんですけども、それでもこんなに来てますからね。もう本編の半分、いや、7割ぐらいも戦ってたかな。説明シーンは長い部分はあるんですけども、それを度外視しても、本当に深い映画でした。あと、フォークね、映画本編では語られてないんですけども、ゲームをやった方のこういう設定だよっていう話を聞いて、わー。 いいなーって思いましたねざっくり言うと魔法少女のマドカマギカの宮米的なポジションだったんこの辺りはちょっと本当にゲームやないと分かんないな、うん、でも分かんなくてもすごい楽しましたかね、うん、まああと監督のちょっと推しのダヴィンチちゃんとこの後ろのバックリンだけどねそのロマニと常にサポートしてるダヴィンチなんだけどもロマニを生かした部分こっちもねもう献身的なんだよダヴィンチもいやこの辺も泣けるんでちょっと はい。というわけでですね。フェイトグランドオーダー究極特異点。簡易時間神殿ソロも。タイトル長くて覚えきれないんですけど、本当に良かったなと思いますね。語り手は誰かと。いないんだよな。数少ない友達もフェイトシリーズ見てないんだよな。フェイトの全部知ってる友達一人欲しいわ。でも全部解説して欲しいわ。これなんですけども、劇場入場特典ですね。監督はですね、2週目に行ったんで、えこの3つの中から出てきます。ちょっと上げていきたいと思います。開封の儀。色紙ですね。 あ。 いいですねしかしこのキャラクター見てないやつだいやーでもね暑いよとやっぱこれ fg o やるしかねえな時間ないけども1日コツコツとやっていけばこの今の7章までいけるのかなどれくらいかかるのかわかんないけどもこれを機にですねやっていきたいと思いますそしてこの劇場版で描かれているねシーンまでクリアしてから劇場版を見るとねもう多分2番3枚いや本当にいい映画見させていただきましてありがとうございました、えー、この動画チャンネルではですね監督がですねすごい好きな作 作品おすすめしたい商品だなっていうものをですね紹介しておりますのでぜひチャンネル登録してない方はですね登録していただければなと思っておりますあとねフェイトグランドオーダーに関してもねめちゃくちゃ熱く語ってるのでこちらの動画を見ていただけますと嬉しいですえ自分が撮ってる映画のチャンネルもですね概要欄に貼っておりますのでえ興味ある方はぜひ見てくださいこのフェイトグランドオーダーに関しても監督が一緒に見る機会はなかったけどもこういったこのユーチューバーになって企画をやらなかったら出会えなかった作品なんですよねそれがね今こうやってね見れて いやー本当にありがとうと、本当にこの映画楽しませていただきました。ではまた次の動画で会いましょう。多くのフォーク、フ ォ, フォークんだっけお助けされこれ、ネロめっちゃペピ ッ, ッピッピッピッ、他かの作品で必殺ティット。おい、ギョッ。